そうですね、ロマンティックなイメージ以外はフランス人は失礼って思われていますだからなんで失礼って思われていますか今日は説明してフランス人の角度からなんでこんなふうに行動するかをみんなに説明したいと思いますそれでは早速始めましょうところでくるみ太郎ですよろしくお願いしますやっぱりフランス人ってびっくりしにくいです だから外から見るとその人たちは二度と他の人を応援してないじゃんっていう考えがあるかもしれません例えば日本だと小さいことだってもそんなにすごくなかったらみんなはすごい、えーいええー、えいいなーっていつも応援してくれますよねでもフランス人は多分そうもう中においすごいと思うのに言い方が違いますなんかうんパマルわあ、せっかまるわあ、ビアン とか言いま す, すごいことしてるのに、<笑>だから多分外から見ると、えー、悪いイメージじゃないかなって思いますね。例えばね、僕はピアノを弾くときに日本では、え、すごいと言る。 って言われてるんですけどフランスではピアノを弾くときにうんえうんいい感じいいねでもなんでコードしか弾いてないっていうねだからみんなはあんまり感情とかそんなに相手をあげないかなまあもちろん友達の中でそれは違う話かもしれませんが大体はこれは結構フランス人のやり方多分他の国よりそんなにあげません「ボンジョーはフランスですごく 大事ですで、多分フランスに観光客で来る人はどれだけ大事か分からないと思います例えば日本だともしスーパーにいたらね店員に何かを聞きたかったら何言いますかみんなあのすいませんこれ探したいんですけどっていうふうに言いますねそのすみませんから始めてあとは聞きたいことを聞きますねでもフランスでは聞く前に絶対ボンジョーを 言わないといけないいいとけです相手を尊敬するイメージがありますのでやっぱり「ボンジョー」を言わないとえなんで急に声かけられてるっていうふにみんなが思いますで店員だっても仕事だっても「ボンジョー」を言わないと相手が怒るでなんか変な目にするこうとかこうとか「ボンジョー」とかあなたは「ボンジョー」言わないんですから僕は「ボンジョー」言ってるんですけど失礼だよ ってていいいう人もいますすのですごくく注意してください話す前に何かする前に本当にボンジューを言ったら正解ですボンジューを言わない人にとってフランス人は失礼なんでこんな目するか多分そのフランス人はまずは自分の気持ちが傷つけていただから僕は日本のスーパーに行く時にいらっしゃいませとか言われてる時にちょっと何言ったらいいのか今僕は失礼かみんな何言うかいつも悩んでやっぱりフランスでは違うですから ちょっとビッキリしますねところでこのチャンネルではフランスと日本の違いについて話したりフランス語を教えてますので気になったらぜひぜひ登録してくださいたくさんビデオを用意しましたので登録してくださいそして評価グッドグッド押してくださいねそれは多分やられる人にとって めんどくさいと思うんですけどフランス人はフランス語の件なんですけど間違っている時にいつも添削してくれますなんでかというとフランス語っていろいろな活動がありますねだから家族の中でも子供が間違っている時にもう間違わないように添削してくれるでも大人の中でみんな添削するだから丁寧なフランス語を話しながら気をつけないといけない間違ってたらみんなが笑うとか変な目にするとか添削する 外国人だと多分それもやるんですけど人によると思います例えば僕も日本語を話している時にすごく頑張っていますのでどれだけ努力が必要か分かっていますので日本人がフランス語を話している時にそんなに添削してないですもし本当に通じなかったら手伝いますでもそれ以外通じるぐらいだとまあ添削しないですけどフランス人はそうですねフランス人の中でよくやってますので1回とか2回でも大丈夫ですけど多分長くやると ちょっと疲れます、ね、であのフランス語の番組でなんかカップルだったんですけど女の人が彼氏に怒ってた怒りながらフランス語で間違ったで彼氏が彼女の言うことを聞くより添削しただからどれだけ大事か分かりますね<笑>多分時々悪いイメージじゃないかなって思ってますフランス人は遠征的で i y a des t e n s qui ont des râleurs. Il y a e s gens q u c ont des râleurs. Il y a des gens qui ont des r â l e s p a r i s i e n s qui ont des râleurs. Il y a d t s gens qui ont des r â l e u s m l y a des gens a u i ont des râleurs. Il y a des gens qui ont des t â l e u r s Il y a des gens qui ont a e s râleurs. Il f a des e n u i ont des râleurs. Il y a des g e n qui ont des t â l e u r s Il y a des e s qui ont des r â l e u r ですけど、みんなはいつも自分の意見を言いたいですから、いいことがあっても、いつも悪いの部分を探しています。って言いたい。E、trevo, <sup> おめえ、ネットをすくい、おめえ、って言いたい。おめえ、いろんな。ああ、で、通常、結構、正座でいつも言いたいことがありますね。いつも自分の意見を伝えたいといけない感じがありますので、まあ、慣れたら、そんなに問題じゃないと思うんですけど、やっぱり、違う角度から見ると。 あの人たちは二度と満足してないのかなって思っちゃいますね。 パリスのことはみんな知ってますね。で、マルセルはあのフランスの南にある町ですけど、その2つの大きな町はみんないつも喧嘩してます。なんでかというと、経済的に、そしてサッカーの件でもみんないつもライバルしてます。だから外から見ると、え、フランス人同士、喧嘩してるな、なんか性格悪いなとかって思う人が いるかもしれませんですけど、それは事実です。特にサッカーの件なんですけど、マルセイはそんなにお金を持ってないのに、すごくないサッカーできるんですけど、パリはお金が高いですから、スター、ネイマルとかメスとか買ってる。だからマルセイの人たちは、私たちは自分の動力で勝とうと思ってる。でもあなたたちはお金のおかげで勝とうと思ってる。いろいろな話がありますね。で、もし例えば、パリスの人が、 パリスのサッカーのシャツでマルセイに行ったら喧嘩になります。逆もそうですけど、もしマルセイのシャツでパリスに行ったらすごく喧嘩になります。なんかこれに気にしてます。なんで自分の街に相手のシャツと着てるかっていう考え方がありますので、そうですね。フランスの中でもみんなが喧嘩してるので、もしかしてそれは悪いイメージが伝わってるのかなっていうふうに思ってます。つまりにフランス人って自分のやり方とか自分のやり方とか 自分の言い方があるんですけど悪いイメージに見えるかもしれないんですけれどもそのサークルに入ってフランス人と一緒に住んでて多分そんなに問題じゃないと思いますただ性格がちょっと強いですよね最後まで見てくれてありがとうございます評価グッドボタン押してくださいそれではあビエと